こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会波野支部です。本日の献立はボンダラの甘辛煮です。 教えてくださるのは佐藤さんとたかひさんです。よろしくお願いします。お願いします。えー、そして器はこちらになります。えー、阿蘇市の阿蘇坊釜さんの作品を貸していただきました。えー、阿蘇坊釜さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。では佐藤さん、えー、今日はボンダラということで、はいはいえー、またどうして今回このメニューに。 決めたんですか。私の実家の方がですね、うん、あの菊池の方なんですよ、はい。それで実家の方で。 でではですねこのお盆になるとたけ、ね、のことねあを炊くのがもう恒例だったんですよ、それでもう結婚してからもですねずっとこっちらに来てあの母から教えてもらった通りにです、ね、あの炊いてきました、それで今回もちょっとお盆なのであの皆さんにももしですね炊いていただけたらいいかなと思ってあのそういうメニューにしました。はい そして材料がこちらになるんですがす、はい、あので通常はですね、はいあの、私たちが使った時にはあの棒だらといってですね、うん、あのこのたらよりか、うん、もう少しあのいかめし硬 い, いたらがあるんですよ、うん、今回はこっち の, あのすき身だらの方で代用させていただきました、うん、これだったら皆さんにもあの手軽にですね、うん、あの作っていただけるかなと思って、うん、あのこれにしました そしてその隣にあるのがこれはタケノコ干したものはい、はいはい、そうですこれは佐藤さんが作ったんですはいそうですそして今日はこの月見たらとタケノコは、えー 塩抜きして。はい、そうで す, です、ね。はい、あの、すき身たらは塩抜きして、たけのこはですね、うん。あの、塩はないんですけど、保湿あって硬いので、うん、ふやかしておいたものです。うん、はい、と入れ替え。ましょうかね、はい、まず、えー、すき身たらがこうなります。はい、そして、たけのこが。はい、はいえー、そうです。ったところから、はい、今日はお料理を作っていただきます。はい、塩抜きしたたらはですね、はい、食べやすい大きさに、切っていこうと思います。はい 鍋の中にこの干したけのこを戻したやつを全部入れます。 このお砂糖も外尾 と,、ねはいねはい、といってですね、うん、ちょっと照りのあるような感じのですねきれいな色に仕上がると思いますはいじゃあお鍋の方もだいぶ音がしてきましたねそうですね、はい、じゃあちょっと開けてみましょうか、うんはい、おお沸騰してからですね、うん、あの初めに本だしを入れてですね、はい のはい、そして、はい、あの砂糖を入れて、はい、そしてお醤油を入れます、はいはい。そしてまた蓋をして、あの、ある程度でこの汁がですね、うんうん、煮汁がなくなる寸前ぐらいまでですね。うん、まあ、ずっと煮込むとですね、味が染みてくるんですよ。うんうんうんうん、で、このまま、まちょっとそのまま煮込んでおきます。はい、大体一時間ぐらい。はい、ね、大体1時間ぐらい経ちましたね。はい 途中様子を見ながら、はい、ああ全然違いますねひたひただったのがこんなに、ね、少なくなってきたんですね汁気がなくなりましたボンダラの甘辛煮です、はい、皆さんお盆の郷土料理になりますの で,、はいはい、ですぜひ作ってみてください、うん、やっぱりほぐれますねあその皮はね柔らかいのであ、うんうん、ますだから少々大きく切ってもらってもですねうん。あ。 あの、たらも歯ごたえが残ってて、うんうん、あ味が染みてておいしいです。ご飯の感とかの、お弁当の感とかにもね、少、ね、しずつ、うん、加えていただければいいかなと思います、うんうん。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。 今回は阿蘇市防中黒川にある阿蘇坊窯さんの器を使用しています阿蘇坊窯さんでは阿蘇の自然のものを使用し阿蘇を表現した個性光る作品が揃っています